はいおはようございますラスカルでございます本日はですね武蔵屋さん食べ比べ3店舗目ということで訪れますのがもう1年前ぐらいかなもう一度動画でね来ているんですけれどもなります本店さんでございます 以前、ね、お伺いして以降こちらの成増の方には武蔵屋離れという別店もねできまして本格的にこの成す本店になったこちらのお店さんなんですけれども前回はねもう本当に美味しく食べるだけというところで味のねこの説明なんかは詳しくはできていなかったので今回はね改めてこちらのシリーズで感想なんかもねお話しできればいいかなと思っております。 今日ももちろんいつも通り普通のラーメンをいただいた後に特製トッピングをさらにカスタマイズして好き放題ね食べていこうかなと思いますので早速店内に入って食べていこうと思います<音声>ということでただいまですねなりますと本店さんの店内に入ってまいりました早速ね皆さんと一緒に券売機を見ていこうと思います なります本店さんの券売機はこんな感じでございます、えー、まずはねお店がおすすめする左上これはミニ装備フル装備と、まあ、いわゆる特製トッピングでも載ってるねちょっと量が違う内容が違うものなんですけどもその横にラーメンやチャーシュー麺、えー、下の方にはほうれん草ラーメン等もございますがひとまずはね、えー、ラーメンでちょっとね涙と足んないんでーで注文していきましょう よ, よしこれで 注文完了でございますねもちろんねこちらの武蔵屋さんも家系でございますので麺の硬さや味の濃さで油の多さなんかも選べますのでここからですね皆様のお好みでオーダーしてくださいもちろんね僕の方は一発目なので、えー、何も調整せずに、えー、全部普通でね注文していきたいと思いますでこちらのね武蔵屋なにます本店さんでも他のね 武蔵屋さんと同じようにライスがねおかわり無限で無料ですのでぜひねラーメン食べる際はご飯と一緒に食べてみてくださいということでただいまですね1杯目のラーメンが到着いたしましたもうねこんな感じで絶対うまい見た目でございます早速ねこちらをいただきたいと思いますいただきますひとまずこのスープからですねうわーあーうまっ うわパンチあるな少しね食感がザラッとするぐらい強い熟成した骨感にいい感じのこの醤油の香りとこのスープたまんないですねっと本当にねイメージにあるザ・武蔵屋さんって感じのスープでございます濃厚そしたらもうこちらの麺いっちゃってもいいでしょうかうまいね絶対うまい うんこれだよなこれだーうーんこの濃い濃厚なスープに麺が合うのよちょっとこれもされライスに乗せていっちゃいましょうかうん うんま、いやこれなんだよなもうちょっとこれ我慢できないんで海苔とこのねほうれん草をしっかりといきましてこれ麺と一緒にくるんでいかがでしょうかうわありがとうございますありがとうございます はい、おんうんうんうんうんうんうんうんうんうん ちょっとね今このラーメンにライスが合いすぎて一口ねこう吸った後にライスね普通盛り2分の1一発って言ってましたつまりライス始まってからね2口でもう完食です先ほどねお話ししたようにライスもおかわり無料ですので早速これ追加で注文していきたいと思いますということで次のライス到着したんですが今回は大盛りで注文させていただきました大盛盛りにしますと、まあ、普通盛りの ほぼ倍ぐらいの量がきますんで、えー、皆さんがねご注文される際はちょっとお気を付けてね一図、えー、相談しながら注文してくださいあともう1杯目は言うことないな<笑>うん、うんうんうん、もちろんねライス用のこのカップ も無料でありますんでこちらもねよいしょライスに追加させていただきましてこれタック状にねご飯にも合うようなこの、まあ、一味の醤油漬けがあるんですよなのでこちらもね惜しげもなくこれライスにかけまして2杯目ライスはご飯だけじゃなくて、まあ、こんな感じのセットでね食べていこうと思います うん、でこれ、本当にこの一味だけでご飯が進むぐらいうまいので、ぜひね、ます温泉屋さんに来た際には、ライスとともにね、この一味漬け、試してください。うま ま、うん、ちょっと自分の動画を自画自賛するわけじゃないけど本当にこの武蔵屋さん系列のシリーズ自分でね夜とか編集してるとめちゃくちゃ払えるのよこんだけね美味しいを伝えてこんだけこの味とか系統も伝えたのちに食いたくないって思う人はいないと思うこれマジでね食べに来てほしいわうんー う、mm、ん -hmm. mm -hmm. まですね、こちらラーメン中とライス完食いたしましたもちろんですねこれだけでは僕は足りませんこの後ですね好き勝手に自分好みにねカスタマイズした一杯を食べていこうかなと思いますでこちらなにマス本店さんでは背脂なんかも無料でトッピングができますので全てのラーメンはこちら背脂トッピングして食べていこうと思います 今ちょっとね2杯目待ってる間に、まあ、ちょっとサービスということでですねこのチャーシューいただいたんですが成松店限定でこの卓上にお肉に合うね自家製ダレがあるらしいので後ほどちょっとこれをかけてライスと一緒に食べていこうかなと思いますこれとライス食べたい方はぜひ券売機の方に俺のチャーシュー丼ってものがありますのでそれご注文いただいて成松の自家製ダレかけていただけると まあ、同じくくね、楽ししめると思いい。ます。ぜひお楽しみくださいその他にもですね、このなりま店さんでは、まあ、先ほど食べたねあの武蔵屋さんのよくあるあれと一味の醤油漬けやチャーシューや卵なんかも持ち帰りがありますのでえぜひねご自宅でも食べたいって方はテイクアウトも試してみてください とということで、ね、ただいまですね本日2杯目にいただきますこちらですねフル装備の中にほうれん草や海苔、こちらも追加でトッピングさせていただきましたそしたらね早速こちらいただきたいと思います今までねこのなにまさん食べた感想本当に醤油のうまみとか風味スープの濃度これがすごく乗ってるので柔らかい麺の方が吸ってくれて実は合うんじゃないのと思いまして今回はね麺柔めで注文いたしました 弱めの麺はこんな感じでございます、まあ、ちょっとパッと見はわからないけどまあ、うまいのは確定ですからそして塩油が入ったスープはこんな感じまたねチーズだけじゃない油ってところがいいよねスープからいっちゃいましょうかうわっうまっあーうまっ ほどのね濃くて強いガツンとしたスープに背脂のまろやかさが加わって口当たり優しいし背脂めっちゃうまいわうんうんうれううんうんうんうんうんうんうんうんんでんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん チャーシューもくるんでこの最高の一口の組み合わせでいかがでしょうかめちゃくちゃうまそうだなうんうまっ これはいそしたらこの辺りで先ほどねご紹介させていただいたこのチャーシューを使って、はい、これをこうするわけですようわ この見た目だけで間違いなくうまいねうまっす結構ねコチュジャンのような唐辛子系のしっかりとした辛みにほんのりとした甘みっていうのから辛めのビビンバというかそういうようなタレになってるのでそれはもちろんさ こうやってちょっとほうれん草ものっけちゃってでもスープも浸した海苔も入れますよそしたらここに最後軽くこれねスープをかけまして家系風なりますビビンバ丼いかがでしょうかもうこんなのは食う前からうまいのわかんのよ これはほんとまさしくね家系風ビビンバンのにふさわしいこのセルフローンぜひで皆様もお試しみくださいうわうん、まもうこれ米も止まんないし麺も止まんないしで無限ですね<笑><笑> ンに来るのはもう1年ぶりぐらいだと思うんだけど、もっと行きたいわ。<笑>もっと頻繁に行きたい。<スリフ><スリフ> だから本日ですねこちらの味玉がラストでございます。お疲れ様でした。はい。 ということで、本日はですね、なります。本店さんで美味しいラーメン食べてまいりました。動画の中でも色々とお話をしましたが、やっぱりね、本当に美味しい一杯がいただきました。で、最後のね、総評といたしまして、まず、油ですね。こちらはプラス1ぐらいかなえ。もちろんね、液体油、香味油、中油ですね。しっかりあるんですけれども、まあ、それよりかはやっぱりスープと返しが強かったので、油は1とさせていただきまして、返し感につきましては、これもね、強めに ぐらいでスープが濃厚に2。 かなもちろん正直なところねスープの濃厚さに関しては本店さんにも負けないぐらい超度濃厚なんだけれども本店さんのスープよりも背ら、ね、いわゆるお肉の出汁旨味ってのもしっかりと強めに残っているスープだったので濃厚なんだけれどもどこかねフレッシュささっぱりさも残るスープでしたその分ね醤油の強さは本店さんともほぼ変わらずでございますが実質ね食べてみると強めというわけではなくて 醤油の香りがしっかり立つようなうまいスープ、ちょうどいいバランスの一杯になっておりました。おそらく見た目だけで言ったら食べてない方からすると、中野の本店さんも、なりますのお店の方も、見た目的には似てるんだけれども、実際食べてみると、どこを重視して作ってるっていうのが全然違うので、ぜひね、皆様もご自身の舌で、このね、スープの違い、スープの良さっていう部分を楽しんでみてください。いやー 今日は大満足。てか、今日も大満足。えー、もちろんですね、今撮影が12月なんですけど、年内にね、もう一件武蔵屋さんの撮影も決まっておりますので、今後もですね、順次武蔵屋さんシリーズ、食べ比べシリーズやっていきますので、気になる方はですね、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、概要欄の方からチェックしていただいて、えー、僕のね、動向を追っていただければと思います。それでは、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。